2回目の演舞になりますお隣千葉県、えー、天南地区からやってまいりました美波と申します、えーね、こんなにいい会場 で, すかでドルが久しぶりなので拙、えー、いところもあると思いますがご静のほどよろしくお願いいたします参、ま、ります美波の仲間で魅了いたしますよろしくお願 い, いします Hi! <gasps>